事務局は27日、全国中学クロスカントリー大会2月5日、滋賀県希望が岡文化公園クロスカントリーコースの女子3年2キロにドルーリーシュエーリー15イコール鶴山中がエントリーしたことを発表した。大会の注目選手として出場予定とした。ドルーリーは15日の全国都道府県対抗女子駅伝で、 3区3キロを区間進の9分2秒で走り、驚異の17人抜きを披露していた。同大会は、全日本琵琶湖クロスカントリー大会と全中黒館を合わせて、ビワ高黒間2023として開催される。一般、高校生、中学生、小学生など19のカテゴリーに分かれており、合計1324人がエントリーしている。 昨年大会では、ドルーリーが憧れている東京五輪代表の田中家実、23イコールトヨタ自動食器が出場。女子6キロを20分15秒で優勝している。コメント。フォームが男子選手と同じですね。効率がいい走りです。若いので周りが期待しすぎないようにしましょう。自分の意志だとしても頑張りすぎさせて潰さないように。 成長するにつれて他の道へ進みたくなっても暖かく見守りましょう。マスコミも騒ぎすぎないように。双方がすでに完成されている。筋力と持久力アップで将来的にとんでもないことを成し遂げると素人のおっちゃんでも思う。トラック競技の枠を超えてフルマラソンにも期待している。アホみたいにメディアに取り上げられて精神的に疲れなきゃいいけど、 プレッシャーがすごいでしょう。大人のと同じ舞台の公式大会に出るとか出なければ、そっとしておいて、伸び伸びとやらせてあげたい気持ちがあります。怪我せず頑張ってや。この先、順調に伸びてほしい。日本の宝。自分で練習方法を研究しているようなので、黒缶も練習メニューに入れていたのかな。アスリート引退後の将来、以外に。 画家とか、何らかの芸術系に進んでたりして、一気にメディアの注目度が上がったね。頑張れ。テレビ中継ぎあるのかなないならアビーマトップコ何かでやってほしい。中さんのこの時期にレース。高校受験はドルーリーに抜かれたい。いろんな意味で。ドルー